はいおはようございますラスカルでございますちょっとね最近ご無沙汰ではございますが今日は二郎系のラーメンを食べていこうと思っております二郎系でも有名店であります豚星さんの出身の方が新店をオープンしたということで本日はねそちらでラーメン等々いただいていこうと思っております、まあ、でもちょっと旗の台って僕初めて来たんですけど駅近くには商店街なんかもあって結構ね人通りも多いですね でまあ、今日は3時にね撮影をお願いしているのでまあ並びはないかなと信じてはいるんですけれども、まあ、新店だからね、まあ、人気もあるからちょっとどうかなお店着きましたねこちらでございます今ちょうど並びなさそうだねちょうど約束の時間になってますんで早速ねお店に入っていこうと思いますありがとうございます 本日一杯目にいただきました、こちらの豚風さんのラーメン。豚の旨みや甘みがしっかりと入っておりまして、この醤油感、これもしっかりと立っておりますので、動物系の旨みにぴったり、ジャストフィットでございます。また、麺も二郎系によくあるゴワゴワ系ではなくて、もちっとした食感が残る麺で、これがね、スープをしっかりと吸うんですよ。本当にこの麺とスープ相性がバッチリで、 普段ね、行列店で人気店なのも頷ける最高の一杯でございました。 ありがとうわ う, う, うまそう。 こちらのメニューはラーメンのメニューではございますが、つけ麺も対応かとのことで、今回はつけ麺で注文させていただきました。もともと、豚風さんや出身店の豚干さんには、新麺という辛いメニューがございますが、こちらのメニューはそちらの新麺と違い、香ばしいラー油の香りと爽やかな酸味が効いた一杯でして、またつけ麺のしっかり締められた麺にものすごく合います。 撮影終了後に店主さんともお話をさせていただきましたが、店主さんご自身も結構お気に入りの限定メニューだそうで、来店時に販売していたらぜひ一度お試しください。これを食べたら必ず美味しいという感想になると思います。 Thank、you